どうも料理のお兄さんリュウジです。今回はえー、っとですねなんだっけ あ, あ、わかりましたここにあった<笑>そうめん、はい、塩油そうめんっていうですねそうめんってね、まあ、夏場のイメージすごいあると思うんですけども、えー、今回はですねあったかいまんまでですねまるで油そばのように食べられる塩油そうめんっていう ですねえー、やっていきたいと思いますこれですね、えー、そうめん茹でちゃえばこっちに入れるのはですねレンチンして茹でたそうめんを入れて混ぜただけだんですねこれねめちゃめちゃ簡単なので、えー、ちょっとねやっていきたいと思いますはいでは材料説明いきますまずそうめん、えー、これ2束ですねただ 100g になります、えー、こちらにんにくですねもうみじん切りしちゃいました、はい、みじん切りにしたにんにくが1かけ分ですこちら卵なんとこれだけあと調味料だけです、えー、やっていきたいと思います みじん切りにしたニンニクを入れた器ですね。こちらに酒小さじ2ですね、はいと。みりんです。これも小さじ2です。白だしですね。大さじ1と半分です。最後にごま油ですね。これが大さじ1杯。これですね。どんぶりのまま？ラップせずにですね。レンジで1分30秒。 はい、1分半加熱したのはこちらになりますねこれなんで1分半加熱するかっていうとあのアルコール分を飛ばしたいので1分半加熱しましたもうこれ飛んでます、ね、はいここに固めに茹でたそうめんです大体1分半ぐらい茹でましたね、はい、ちょっと固めにますでえとあえていま す,、えー、みますねタレとよく絡ませてくださいでえー、こうなったらですねここにくぼみをつけてあん、はい、をのせてです、ね、あっ <笑>はい、中央油そうめんの完成です。でも君は割れちゃったよ。はい、ではですね。ちょっと卵黄割れちゃいましたけど、料理研究家って失敗するんですよ。ではですね。いただいてみたいと思います。よくね混ぜてください。これね。はい、こんな感じで。まあ、そうですね。君はもう割れちゃったんでね。もう馴染ましちゃいますじゃ、あまずはそのまま。 うまいうまいですうまいですこれはうまいこのまあ白まあ、塩を使ってないんですけどね実はね塩使ってないんですけど塩油そばっていうなんでかっていうとまあ、白だしがね結構ね塩味に近いんですねあのだしの味もかなりするんですよなのでまあ、食べてみると分かるんですけどすごくね塩あの海鮮塩っぽいような味がします<笑>いや、また、ね この卵黄の絡まったところがめちゃめちゃうまいんですよ。これ。えー、今回はですね、チョイタシュも紹介したいと思います。まずラー油です。うんうん。絡みが加わってですね。ああ、これビールがすまうん最高です。あとですね、これですね。ブラックですーー。うん。 これはですね、辛みが加わって非常にビールがすっあーうまっえっ、ー、とあとあとねあとねもうちょっとあるんですよちょし第3弾このねレモン汁ですポカもこれねちょっと足して食べてみてくださいこれね<笑>爽やかビールがすむあーこれ超うまいっすよこのね 塩だれがすごく美味しいのでこれねものすごい簡単なんですよゆであのこの丼自体は用意しておいてチンしてゆ、えー、でたそのめぶち込むだけなのではい、えー、これですねで物自体はねあったかいんですよこれあったかいそうめんを油そば状にして食べるっていう、えー、レシピなので本当に秋とかですね、えー、冬でにも、えー、この食べ方すっごいねおすすめなので、えー、ぜひ皆さん、えー、やっていただきたいなっていうふうに思いますはいそれではですね今回の料理 美味しそうだなとかですね作ってみたいなとか思っていただいた方ぜひぜひ、えー、チャンネル登録、えー、チャンネル登録あと高評価よろしくお願いいたします。